お気に入りのキャラクターは誰はい。まあ第一部に関してっていうことでいきましょうかね。まあやっぱ私はセペリさんが、うん、まあお気に入りというとちょっとあの、うん、なんかもう小がましいというか。最初にセペリさんの名前出 す, んです、はい。えごめん。<笑>いやもうセペリさん出てると思う。あ先取られた？<笑><笑>いやもちろんね、うん、あのー、ドジョースターさんというとこじゃないんです。すねますよ。ごめんごめん。そこはちょっとね。そこどうしたんだね。